玉、は、市、い、岩槻区役所にやってきましたこれからですね時の鐘っていう場所に向かいますこれから超高速でダッシュしてそこの交差点まで一瞬で移動します行きますよそこっていうか結構向こうの交差点までですねよしじゃあ行きますよ <笑>今自分は瞬間移動しました向こう側にですね岩付区役所があります、うん、岩付区役所からこの通りを取ってまっすぐここまで来ましたそして 今自分は渋谷交差点にいますでは向かいます行きましょうあーでもですねここら辺になんかあるそうなんですよどうなんだろうなあ でもね、見たところね普通の住宅街っていうんですか全然そういう鐘がありそうな雰囲気ないですよねあるのかなん あ, あ大丈夫かな はこれはこれこれですかね時の鐘時の鐘って書いてありますよどうですかね ついにこれは来ちゃったんじゃないですかねんそして岩月市指定文化財時の鐘ってありましたよついに到着しちゃいましたこれが時の鐘の場所ですか 行っちゃいましょう。おお岩槻の花。山吹きですか。 全然なんかないですよね一体どこにあるんだろうな時の鐘はな時の鐘どこにあるんだろうなうんうん、うんうん、あっこれか 時の鐘を見つけちゃいました。よかった。ついに見つけちゃいましたよ。ちょっとよく見えるかな？ほらほらなんかシルエットが見ますかね。ほらなんかちょっとほらよく見えるかな？いや、時の鐘見つけちゃいました。ちょっと。ちょっとどうすかな？登ってみましょうかね。 でもなかなかほら。この木の作りっていうんですか。立派ですよ。おお。いいですね。なかなかほら。この作りが立派ですよほら。すごいな。 あの棒わかるかるなあの棒できっと金をコツンってやるんですよほらコツンコツンボーンみたいなねいいですよこの金でこう時間を押しらせってことですねすごいなでもね誰が動かすんでしょうかね機械なななのかななんかんね自動で なっちゃうんですかねそれとも誰か人が来るのかなへえすごいなんーあんこれはこれは何でしょうかねうんこれはスパイダーじゃないですかうんー まあ、普通に虫は生息していますけどね、うん、そしてへえここ入れるかなあっここはちょっと鍵がかかってますねじゃあここまでですかね 以上、時の鐘岩月の時の鐘でした